今回はリテーナーについてお話しします。このリテーナーというのは歯を動かしていい噛み合わせにした後その状態を維持するための装置です。動かした歯はマルチブラケット装置を外すと必ず元にあった位置へ後戻りしようとします。このリテーナーは動かした歯が骨の中で安定するまでその場に 歯を保持 す, るための装置ですしたがって装着している時間が短いと歯の後戻りの傾向が強くなりせっかく作ったいいかみ合わせを崩すことになります原則としてお食事歯磨き以外の時間は寝ている間も常に装着をしてくださいこの装置を装着すると当初は 話しづらいですが、装置を入れたままお話をしてもらい、最初の数週間真面目に装着し、話す練習などを積極的に行えば、1、2週間程度で普通に話せるようになります。頑張って装着してください。リテーナーは金属のワイヤーとプラスチックでできており、 装置の劣化につながりますので熱い飲み物や冷たい飲み物を飲むときは必ず外してお飲みください普段のお手入れは最低1日2回流水化で歯ブラシを使って清掃をしてください またできるだけ専用のクリーナーの使用をおすすめします当院ではこの2つのタイプの専用クリーナーを使用していただいてますただ熱湯やアルコール類での消毒は装置の変形や破損につながりますので絶対行わないようにお願いいたしますそして UCM リテーナーという前が金属ではなく透明のタイプのリテーナーをお使いの方の場合は前の透明部分金属とのつなぎ目部分を洗う際は力を入れすぎず軽く水で流す程度にしてください透明の部分が折れてしまうと接着することができず作り直しとなります 取り扱いには十分ご注意ください。で、えー、お食事、歯磨きのとき、装置を外したときは、紛失・破損防止のため、必ずケースにしまってください。こちらが ケースになりますケースに入れずにティッシュで包むなどをするといつの間にか壊れてしまっていることがあるため必ずケースでの保管をお願いします再作成には費用と時間もかかってきますまた、えー、リテーナーは症例にもよりますが 最初の1年程度はお食事と歯磨きの時間を除いて1日中装置を装着していただきますその後は徐々にドクターの指示により装着時間を減らしていきます勝手な判断で装着時間を減らすと後戻りの原因になってしまうので1日中しっかりとまずはつけるようにお願いします そして、リテーナーには直接歯にくっつけて取り外しのきかないものもあります取り外しのきかないリテーナーは最低でも2年程度装着している必要がありますその間汚れがつまらないようにデンタルフロースなどの糸用うを通していただいたり歯磨きを頑張ってもらうようにお願いします リテーナーの着脱が、えー、必ず手で行っていただきます外すときはできるだけ奥の方から行ってくださいこのタイプですとここですこのタイプですとここになりま す, ここです下で着脱するとリテーナーが緩んでしまいます 破損する可能性もあるので、装着時管理できないようにお願いします。綺麗な歯並びを保っていただくために、リテーナーの装着はしっかりと行ってもらうようにお願いします。